腹筋やデッドバッグをやってもなかなかお腹が変わらないよって方実は鍛えるだけではダメなんです今回のストレッチをすることで今よりも確実にお腹がへこんできます一日1時間以上座って何かをしてる方今回のストレッチが必要です今回の動画を最後まで見てもらうことでなかなかへこまないお腹ストレッチで簡単に変わってくる方法がわかります 簡単なので一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちはタートルです。今回ですね、お腹をへこますために大切な腰とお尻のストレッチを。 一緒に3種目やってもらえたらと思います。1時間以上座って何かをしている方は必ず腰とお尻が硬くなってます。ここが硬くなってしまうとお腹よりもどうしても腰やお尻の筋肉の方が硬くなってしまって腰が反れて姿勢が悪くなってお腹が前に出てしまう姿勢になってしまいます。これを今回ストレッチで解消できます。たったの3種目。 各5回です。時間にしても1分もかかりません。一緒に身につけてもらえたらと思います。このストレッチをすることで、腹筋やデッドバグ、プランク、エクササイズをした時に腰が痛くなってしまうっていうことが解消できます。しかし、デメリットもあります。ストレッチというのは筋肉が伸ばされてしまうので、 伸ばす強さによっては、ストレッチでも筋肉痛が起きてしまいます。ですので、今腰が少し痛いなっていう方、お尻が少し痛いなっていう方が、しっかり伸ばしてしまうと、今よりも数日痛みを生じる場合があります。そこは、ストレッチをされて痛みが生じているので、ご了承ください。それでは、3種目、やり方を紹介していきます。1種目紹介して、1つ。 実践というふうに繰り返していきますではいきます1種目目は腰をしっかり伸ばしていきましょうやり方としては四つん這いの状態で足を必ずしっかり閉じます少しも間が開かないように閉じますこの方が腰が伸びます四つん這いで足をしっかり閉じてここから お腹を引っ込めてお腹を引っ込めた方が腰が伸ばされますこれでしっかりお尻を後ろに出しますしっかり下を向いておへそを覗き込む感じで息を吐きながらお尻を出す戻ったら息を吸いますこれをまず5回やっていきましょうスマホは顔の下に置いてくださいいきますお腹を引っ込めて 12345OK2 種目目は寝転がったままで足を上げますこれで腰を伸ばしますこの時ポイントは足が 開かないように足が開けば腰があんまり伸びにくくなりますので足を組んで片足ずつ5回腹筋ない方は足が上げにくいので膝曲げた足を伸ばす感じでグッと蹴る感じで足を起こしますそして足が上がった時に手でももの裏を持って引き寄せます こういうい感じですこれを足入れ替えますので5回ずつやっていきます息吐きながらお腹引っ込めますいきます12345足チェンジですいきます1 2 3 5 OK、このままラスト、お尻を伸ばします。足を組んで、組んだところに手を入れます。で、爪を持って、各足5回ずつ、お尻をしっかり伸ばしていきます。くっと引き寄せます。くっと。いきましょう。5回。息吐きながらです。スタート。 三、四、五、反対です。いきます。一、二、三、四、五。今ので腰とお尻がしっかり伸びました。この二つが伸びるだけで姿勢が良くなります。それプラス腹筋を行うことによって。 正しい姿勢を保ちやすくなりますお腹よりも背中が強いと腰が反れてお腹が出てしまうので腰の方はストレッチお腹の方は鍛えるっていう風にするとバランスがちょうどいいですそしてやはりスマートフォン見てる時も腰が丸くなるし座って何かをしている時勉強やデスクワークその時はお尻の筋肉が凝り固まって体も猫背になって 腰が斜めの状態でカチコチになってしまいますそうなると姿勢がどんどん崩れてお腹がへこましにくいお腹が縮まるっていう姿勢になってしまうので反り腰が改善される体が上に引き伸ばされるそれだけでお腹っていうのは変わってきますいつも鍛えるばかりでお腹が変わらない鍛えようとしても腰が痛いそういった方は今回のストレッチを含めてくださいタイミングとしては体が温まっている時です エクササイズ後またはお風呂上がり体がリラックスしている時そういう時にストレッチするとしっかり伸びますお腹がへこめにくい方は取り入れてください勉強になった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますので説明欄からリンクに行ってフォローお願いしますエクササイズの経過や質問 YouTube のコメントでは見れない場合がありますできれば「ハッシュタグタートルフィットネス」をつけてもらって Twitter で投稿してもらって質問、トレーニングの経過、ビフォーアフターなど画像をどしどしください。今回もご視聴ありがとうございました。